皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月6日。今や、モンスター格闘場の常連になっているプー・スー・ボンも、元はといえば、エイプリル・フールのネタでした。初登場は、2015年のエイプリル・フールなので、もう7年前です。完全に生まれる前ですね。今年のプー・スー・ボンは、助っ人登場ということでしたが、このパターンを、ぜひモンスター格闘場に実装してほしいです。 というわけで、フェスタ・インフェルノのレグナードが開催中でした。レグナードは何回やっても面白いバトルですね。通常の4人バトルも面白いですが、こういう8人バトルも面白いですし、モンスターバトルロードのレグナードも面白いです。やはり、ドラクエ10の完成形というだけのことはありますね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。